来るよ来る よ, 来るよリキブルーがきた<笑><笑>なんでこんなことする の, オンの劇中じゃがけん最初のセリフ不審者なんだっけきれいじゃんはいこんにちはそうチャンネルですそうたろうですまん平でーすはーいというわけで、えー、新しい衣装をゲットしましたなんか2 <笑><笑>人とも幸せだねちょっとねまん平くんがいつも多く言うんでしょ<笑>だって 今までそうちゃんのやつだっけさ、うん、なんかクオリティー全然違ったんだから、ね、<笑>というわけで僕もまんべくんのクオリティーに合わせました、はい、いいんじゃないこれなんかこっちの方がいいよねうん、なんかいい色してるね<笑>華やかよねね本当これ。なんかいいじゃん新人 YouTuber 的な感じでなんか<笑>新人ですからこれからあれでしょチャンネル登録シャツ増えたら衣装が豪華になって感じもちろんもちろん頑張りましょうよし、はい、というわけで、はいえー、今日から新企画です、はい はい、といいますのも、えー、最近東映特撮 YouTube さんで『激レンジャー』配信が始まったということで知ってますはい見てます全部見ましたあなるほどさすがですはい、まあ、それで、まあ、今 YouTube で皆さんどなたでも『激レンジャー』見れるっていうことで、うん、せっかくなんでこの僕らもこの「 パソコンで再生して見てくださってる皆さんも同じタイミングで再生ボタンを押していただいたら同時に見てる感じでこう楽しめるんじゃないかなるほどね。で見ながら僕は1話出てないんで万平君に当時のこのシーンのこととかを見ながらちょっと言ってもらって思い出だったり、ね、その時の思ってたことだったりそうい う, ことですそ う, いうのを話すとそういうことです。 いや第1話でしょ第話うわ一話はもうあれよもう緊張よもうだって万平はあれでしょこの『劇レンジャー』の第1話が初めて の, もうあの俳優人生 初, 初よ、ね、初です舞台は1回やったことあったんだけど、うんうんうんうん、本当に映像なんてもうカメラ前に立つ CM はあったんだけどちゃんとしたこうセリフがあっての 初めてですよ楽しみです、ね、いやもうねすごいよ一番はまだあれだもんみんながこうまだねそうだねまだ探り探り探り、ね、探り探りのだけど、うん、もう関係性ができてる状態で、うんまあ、特にランと俺はもうできてるし、うんうんうんうん、そうだよねスクラッチの社員として、ね、ジャンよりも前にも出会ってそうそうそう一緒にやってきたわけだもんね楽しいです楽しみですと、はいうわけでまあ権利関係の問題で僕らはイヤホンではい それじゃあいきますよ皆さんはい321再生始まった始まりました始まったちょうちょまずここねちゃんが叫んんちゃんが叫ぶところパンダがいっぱい出てくるはいはいはいはいもうこれオンエア見たときに鳥肌立ったもう第1話もう俺の家族も全員見てるし<笑> う, ん う, ん、うん、うわ本ほんとにテレビで始まったみたいな そこまで実感ないわけよ、まあ、そうだよねないないないそうだよ、ね、かわいいねジャンかわいいパンダすごいなこんないたっけ<笑>パンダの群れやん<笑>これがジャンの家族でしょそうぞわぞわまだあれだねヒーローじゃないから、うん、こうなんとぞわぞわだってこう顔が変わったじゃんほんときはもう何だろうっていう感じ、うんうんうん すごいよない裸でほら息白いじゃん寒いんだむちゃくちゃ寒いの、ね、よこれ上羅だよそうこれやばいってなったんだよ確かそうだそうだやばズッキーはもうさあこの時ね、うん、のオープニングを初めて見た時オンエアで、うん、マジで鳥肌いややばいよねやばい俺のねおかん泣いたって言ってたもん<笑>マジで いやだって、特にかっこいいじゃんかっこいいのよ劇団長これが自分たちがこのオープニングに出るわけでしょそうめちゃくちゃかっこいいよねここレンジャーのオープニング歌もかっこいいしあのケ、ー、イ・グラントさん の, この冒頭のノミネートで、ね、マジ渋いんだよ、ね、やばいアクションやばくないやばいよねこれ海外撮ってるこれはね海外で撮ってる ん, よ、ね、てんだよね坂本監督がねこれ撮ってるんだよね こ, この、 できれんじゃーんって出た時にもうぶワーみたいなやばいねホント俺映んのかなみたいな<笑>来たよクリアが来て今ランちゃんランちゃんが来て来るよ来るよ「でき る, よ来るよリキブルー」が来た<笑><笑>いい、ね、構えがこういいねこう<笑>だから ね, <笑>ね最初まだね定まってないからこう特殊なそうおっメレイカちゃん ゆかちゃんとかやっぱいいよね表情もうかみんな皆さんやっぱ慣れてるよねお上手ですよ上手荒木くんもめちゃくちゃかっこいいもんなこれなとバッて脱ぎ捨てて背中ねいいねこの歌好きなんだよなオープニングめっちゃいいよねよ歌ったよなむちゃくちゃ歌ってるいま、ね、だに一番高いこ と, ことこ出ないの高いんだよねこれいああいいね あ, あじゃあねこう好き いいやそアクションがねね。激しいよ、ね、すごい、ね。激レンジャー、うん。結構さ、ファンの人たちも言うけど、うん、アクションがやっぱいいっていうね、激レンジャー。いや、そうだよね。うん。それで、だって前、あそうちゃんのことにね、カンフーかなんか始めたって人いたじゃん。うん、ああ、そうだよね。そうそうそうそうそうそ う, そうそう。臨死。怖いよな、臨死。いや、怖いよ。うん カさんださんだ。いきななりアクションなんだすごいねしかもワイヤーアクションじゃない、うん、レオパルトゲすげえいきなりめちゃくちゃうまいすごいよなかっこいいよな、うん、すげえいいねうわ すご い,、ね、いすげーな全中したぞ一撃こんな生身でリンス飲めるの<笑>俺らより全然強いじゃんねあじゃああここでちゃんと出会うんだ<笑>寒いんだよこれいややばいね。 虎の子、うん、パンダの子ではないんだなパあそうだね確かにめちゃくちゃ冬打ちだな今のなあもうモチーフのカマキリ出てんだねここに確かに今のもすげえけどなすげえ高いところから飛び降りてるもんーフやな いやー怖いよ今の普通にやってるけどさ、うん、えげつないこと言ってるよさマキリかだっけマキリカか だ, だね、うん、最初これやっぱモチーフの動物の名前をもじってるんだよ ね, だね全部、うん、ここにこうカマキリついてたの知らなかった俺、うん、知らなかった、うん、全 キャラクターっていうかついてるのかなわ、うん、かんないやつもどうなそうだよねなんか途中からさこの臨死携帯じゃなくなったよね、うんうん、最初から出てくるのがうわ あ, あススケさん あ, あえなんだっけこれケンマの腕は<笑>知らんって言って今 何やったっけ最初、うん。う わ, うわ。この剣馬の腕輪が欲しいんだね。うん。剣馬の腕輪で合ってる？じゃない？<笑><笑>いやいや。すげえな。めちゃくちゃ強いじゃん。強いよ。あ剣馬の腕輪って言った今。正解。なんなんだっけこれ。何これ合ってどうなるの？ 楽しみましょう<笑>あリオだな下回あまりネタバレになることは入っちゃダメ可愛、ええ、い, いねこの子、うん、リオだわもうかるよ<笑>ネタバレとかじゃない<笑>これはリオだわこれがリオじゃなかったら誰なんて<笑>この時何歳荒木君 20… 23若っ若いよ優香ちゃんも2す。シャーって言った今シャー アフレコだもんなそうだよ ね, ねそう僕らの頃これも変身後だけじゃなくて全身オールアフレコだったんでんだよねだから口の動きとか読んで当てるんだよねそうそうそうそうだから後ろ向いてる時めっちゃ楽なんだよねめっちゃ楽そのねタイミングだけで合わせればいいけど。うんうん、こんなリンシーいたすげえなどこなんだろうねあこれセットか<笑> <笑><笑>いやでもロケ行ったよこの表みたいなところああだよねいや こ, こんな怖いお寺あるわけないよねあ<笑> つ, つけちゃったそうだよねリオずっとつけてるよね、うん、あこれに研磨が入っとのか リオだもんな一、うん、話からマジでいやすげえよなとぶれないよね、うん、美しいよな綺麗かっけーかっこいいよねリオかっこいいお<笑>これもしかして出会うんじゃないな出会うよ ずっと裸だもんな、かわいそうだよね、もう。<笑>あの、スクラッチ。スポーツメーカーだよね。スポーツブランドです。スポーツブランド。あれ、レッツのブルーじゃん。<笑>あれ、何海パン<笑>違う、運動用のやつ。大会社じゃないもう、上場企業です。<笑>上場してん上場してます。 じゃあ、こんなこもしてない。可、う、愛、ん、い, いな、じゃんいいあ。きた出たやってるよやってるよおもう初アフレコだからねこれ。あっ、ここがもうすぐ。はっはっじ<笑>って初めて言うよ。ちょっとこの後言って。 劇中ジャガーケン<笑>声変わってないね。いや、ちょっとね、まだフレッシュさがあったよ、<笑>こっちの方が。そんなことねえだろ。なんか若くて可愛い感じしたよ本当。これ、激ビーストだっけうん、そう。すげえなー、シャるね。やばや。来るよ、変身会場。 <笑><笑>俺最初のセリフ不審者なんだっけ<笑>キレンじゃん今の驚き方とかさ<笑>こここことかすどうこ れ, こ れ, こ れ, これもうわう 不, 不安でうょうがないのこの。<笑>わシャフマサシャフ、まあ かわいい<笑>かわいいかわいいとかわいいが、ね、このさ CM のアテのやつあるんじゃ、うん俺ら出てないんだよね確かそれはもうあっラーメン食ってんだね やっぱレンジジャーーいつも食べてるイメージ、うん、確かにラーメン食べてるともう俺 こ, この時俺<笑>この時味してないからね緊張で口の中カラッカラだから<笑>汁飲むよ 汁, 汁飲むとかないからと<笑>伊藤和恵さんが目の前にいるっていう<笑>緊張するわな大女優さんだ<笑>テレビで見たことあるこの人そうだよね なんかさ、俺らあのさトラ、うん、ジャガーとかさ、うん、あの俺なんてチーターか、うん、なんか象とかいたじゃん今のゾウ何、うん、かさ違うキャラだったらどんな技だったんだろうと思う俺ジャガーだけどそうだよっ、ね、てか三人猫かなんだけど、ね、ゾウとかパワータイプじゃんパワータイプとかね、うん でも海外版はいるらしいよあそうなんだうん、うん、うわ覚えてるわこの初日スクラッチなんかもうこれ全部がも う, しんもう初めてよ初めてのスクラッチ、うん、そうだよもうすごいなと思ったらセット見た時もいやそうだよね、うん、なんかちゃんとした建物になってるよね建物になってる「終リンジュデで いや、すげえなもうイイ見ちゃうもんなりよううん、うん、初めてのジャンゴがゾワゾワなんだ<笑>そうだねゾワゾワだ最初しゃったこい<笑><笑> 怖くないんだって<笑>ついに実戦の日があってもうついに初日があって思いう<笑>もう一番思いこもってると思う<笑>そうだよねあっもう俺としては列としてはあれよ、うん、こんこいつが劇レンジャーになるだとってい う, そうだよ、ね、ずっともうもうもうもう狩猟積んできたわけだもんね列はもうレッ列もすごい不満そうな、うん ほらもう否定的ですよ。レッツは基本もう最初は否、ね、定してくるよね最初、うん。否定しながら相手を見てるわけんでよレッツは。どんな否定された後に逃げるやつとかさ、叩いたときに、うん、出てくる本性をレッツは見てるわけです。そんな考えてた？相手のセリフすら聞こえてないと思う。<笑><笑>もう衣装も用意されてる。<笑> <笑>レッツさなんか決め台リフじゃないけどさ<笑>レッツの台詞だよねふざけるなって<笑>今のふざけるのとか走ってる感ゼロじゃなかった<笑>ふざけるな<笑>ふざけるな<笑>ふざけるなよく言ってよ俺言ってたよねやっぱみんなそれぞれのワードあるんだね<笑>竹内さんじゃんさっき清家さんみたいだ多分え<笑>そう あとさ、この初めてこう何こう何敵と対峙した時の迫力、うんうんうんうん、こんなすごいんだと思ったいややばいよねマジでテレビでしか見たことないじゃんこういう何こう相手が本性を表して、うんモンスね、センター、うん、もう目の前にしたらマジもう勝てないでしょうと思った完全な怪人だもんな 初めての変身これ初めてだあもうこの時合わなかったんだよな<笑>全然合わなくてさ何回も撮ったよこれいや初めてだったらそうだよね、うん、そうそ う, そうもう超感動これ見た時うわすっげえみたいなだって自分が変身してんだもんね、うん まさか自分の人生でヒーローに変身することになる と, と思ってないけどいやそうだよね初めての名乗りクリオンいい ね, <え>ね<笑>声高いねやっぱ り, 高い、ねやっぱりうん 見てんだよな、これ。見てた。すごかった。すごい。やっぱ激神社のアクションってすごいよね。すごいやつっぱジャックさんたちも、なんか最初テンション上がったって聞いたよ。そのガン風モチーフっていうので、めちゃくちゃアクションできるじゃんってんで強い。めっちゃ強いじゃん。激チーターこれ。最強 ジャガーケンって言うから<笑><笑>すごいよな回転多い よ, よね<笑>技だからさ<笑>うんもうこれこれこれこれめっちゃかっこいいじゃんかっこいいよこう相手をいなして冷たやばいよな足で槍巻き込んだよマジや点々だ 早い早い早い早い、えー、やっぱこの激ビーストも回転するんだね聞いた今何て言ったのびっくりした今何て言ったの倒すじゃん「I made it」イイ<笑>そんなこと言ってたんだ俺最初で最後じゃないこれやっぱ英語キャラなんだね、うん、今じゃあ変身できなかったんだできなかった いや、怖いよなこんな待ち壊されて、うん、あこの子さ、うん、大橋のぞみちゃんでしょうんポニョンのえマジえ知らんかった俺マジ逆にマジそうなのいや多分そうだよ確かに顔がそうだったあ、うん、本当だ俺らの誰よりも売れた子う、ね、ん その時はね、全然そのように思ってなかったね。<笑>まだ子供じゃん。ま、うん、あ本当だ。そうだよ。でもジャンが言ってたけど、もうこの子はすでに女優だったとっ。そう。もう泣きじゃくってんじゃん。うん。うわーみたいな助けてみたいなあげる。あのカンとかかった瞬間、スンっ て, って。マジ。もう。お、本当可愛い。 本当に演技のプロだって言ってた。ええー、俺よりプロだ。<笑>かわいそうかわいそう。ああなんでこんなことするの。行<笑>けブルー。あ、来たよ。ちょっとブルーの番じゃないみたいで。やっぱこういうねピンチが。うん。 変身につながるとヒーローですかヒーローだねハーなんだねやっぱ変身、うんうんうん、ね後半だとさタギレ獣の力ってやってるじゃんそうだよね、うん、すげえなーすごいよ こよかっこいいよねうんこれだからさこの変身のスーツはさ、うん、スクラッチ社が作った、うん、科学のものってことでしょそうそうそうそうすごいよなむちゃくちゃ強いもん<笑><笑>ありえない ジャンプっぽいよな戦い方がやっぱね。うん、そうだよね。やばくね今のとか。すごいよ。うん、後ろにこうなんていうのね羽を置きのさ、うんうんうん、ジャンプして後ろるかっこおお。やられてもかっこいい。すごいよな。いややばくない？やばいよ。蹴って爆中してるよ。ね。 やっぱ野性味があるねがジャンが。あ、気づいたりようが、んうん。めちゃくちゃすご い, いね。ジャンはもう感覚で技を使えてるってことです。そ う, そうそうそう。もう列からしたらもう、うん。ね、技を極めてる列からしたらもう。そうだよな。 ふざけるなと。出た。出たね。そうですよ。ほらほら来た、すぐ来たでしょ<笑>もう言いたいことあるんよ。なんか言いたいな、えー。もう自分がやってきたことがもうなんかもう。なだったんだっていう思いもあると思う。で、う、す、んね、からした。これずるいよね。なんで怪人ってでかくなるんだろうな。 も う, もう無理やねん。<笑>やばいやばいやばいおっ<笑>シャープマサシャフ<笑><笑><笑>一番強いやんもう巨大化できたっけえっここで終わりなんだえっ一応ここで終わりやば そ う, なんのそうなんだ引っ張るねーなんか1話完結じゃないんだ ね, ねなんだそうなんだええー、このなんか終わった後のちょっとしたスクラッチの CM みたいなやつ、うん、好きなんだよねうんエンディングエンディングも出たかったな、えー、これどうだったかな 台場の方だった気がする。あ、これも本当にこの場所行ってんだ。行ってこれ、うん、ここはあれだけど、うん、基本的に取ってるよ。ダンス練習もしたしね、三人で。そうだよね。ジャスィ ー, ー。そうだよね。俺、スカイシアターとかでしか踊ってないもこれ。うん。<笑>タオ。じゃ <笑><笑>クールだね<笑>レッツ今の何回も取り直してると思うよ<笑>決めて<笑>お予告ほらこれもレスのレスの回っていうかレスの回というかまあ ランちゃんは中立じゃんやっぱうんうん、うん、そうそ う, そうはいちゃんと見たねあちゃんと見たこんなあっという間いや早いね、まあ、30分番組で CM もあるからまあ賞味20分24分か2かいやそれ1話では終わらんわないや終わらんなすごいな いやーなんかいろいろやっぱ思い出すね見るとこの時にもう始まったもん全部が本当にそに役者 も, もう引退しちゃったけど、うんうんうんうん、もう本当に「激レンジャー」に向かってなかっ入れなかったら、うん、全然違う人生だったろうしいやそうだよね本当これがスタートだったいやーいやーいいねいやーというわけで見終わりましたね 終わりましたねこれやっぱさ僕は1話出てないから、うん、全部が新鮮なわけよ、うん、その場でも見てないし出てた当時のまんぺくんのお話とか面白いねやっぱりねいやねほんにだって何も分からなかったし、うん、うアクションもやったこともないし、うん、芝居もしたこともないしカメラ前にほぼ立ったこともないような男がもう やってるわけで出とるわけ よ, とるわけよしかも列ってすごいこうクールねいや列難しいと思うよ難かったよねもうちょっと列自信ないもんない俺でも剣とか無理絶対俺でも列いけそうじゃないちょっとやってみよういや無理よれ剣ど剣って何<笑>え んだっけどんなの中盤近くで見てきたじゃんけん<笑>をんだっけにんにくの香り待っって待ってにんにくの香りって何うわってラん。チャーンってすごいにんにく臭<笑>、ね、がねニンにんにくの中飲んでたじゃん。やっぱ朝早いからニンニクのカプセルを なんで元気つけた、ねうん、すごかったよねあれもう嵐 い, るいるでしょいやいやろお前のケンはそのイメージをケン<笑>はケンのイメージがそれなのケンのイメージそれですよもっとあれだろうメンチカツとかオスとか、ね、でもメンチカツよりお前ニンニクカプセルよケンは俺からしたら<笑>それ俺ね<笑>お前かだからもうケんあ列、うん、ふざけるな<笑><笑> ファンタスティックテクニックきあのシーンしか覚えてないよ そうあのまあ、初見の方もいるかもしれないんですけど、まあ、あのしばらく見ていただくとちょっと誰かのお見合いの会がありまして、うんね、そこでね例えば剣のセリフがすごいなんか芝居がそこしかないなん<笑><笑>だっけあオ押すかいや押す押すああそんなんじゃないでしょそんなんでしょオすいやいやいやいや列入ってる<笑>列の押す 俺の名前はケン。いや、よろしくなれつ。<笑>キャドかぶせんなんと。あーなんか早くこの登場会もやりたいなちゃんのねうーん。うん、確かに。そうこれあのとえさんの YouTube 一話は多分ずっと見れるんですけど、うん、こう二話三話四話はだんだん消えてっちゃうと思うんですよね。ね、うん。一週間ご と, とかに。ね。だからちょっと皆さんなるべく早くリアルタイム、うん、配信してるうちに。 聞いていただけたらと思います、はい。というわけで、はい、今後もこういう企画やっていきたいと思います。行きましょう。皆さん、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。ファンタスティックテクニック。嘘。嘘でしょ。うう<笑>言わせないよ。バイバーイ。バイバイ。